はいみなさんこんにちはフラワーアーティストシンです今日はひまわりを使ったミニテーブルアレンジメントを作っていきますえ今日のアレンジメントは初心者でも簡単にできますのでぜひ皆さん作ってみてくださいえ今日使うお花の分量は番組の最後にお知らせいたしますえでは早速いってみましょうどうぞはい、えー、ではアレンジメントを始めていきます今日はねこちらの器にアレンジをしていきます この器はフォームをセットしてありますけれどもこのフォームの高さはもう本当少し出てるからいですね器からね、えー、このくらいでいいと思いますでは始めていきますまず最初にこのひまわりをね刺していきますひまわりは今回は短く刺していきます、えー、その時にこうひまわりが ちょっと段差がついて、こっちは高くてちょっと低いですね。それで同じ方向を向かないようにしてください、えー。こういうような感じで刺します。はい、次にこちらのレザーリーフファンでこのフォームをね。少し隠していきます。これをファンデーションマークと言いますね。 こういう状態になりますねはい、えー、そしたら今度このグリーンのね唐辛子を入れていきますこういう状態になりますねえー、そしたらこの次にこのフロリダビューティーを入れていきますフロリダビューティーは こここの節でね1 1個ずつパーツに分けていきますこういう状態にしていきますねでこれをこうバサッと入れちゃう人いるんですけどそうじゃなくて少しこう葉をね束ねてあげてこのようにちょっと束ねたような感じにしてそれで刺していきます はい、えー、こういうような感じになりますはい、えー、次にこのスプレーカーネーションを入れていきますねスプレーカーネーションも1輪ずつにこう花をして入れていきます はい、えー、こちらでスプレーカーネーションが終わりました、えー、最後にこちらの割れ模様をね入れていきましょうえっ、ー、とちょっと最後と言いましたが最後じゃなくて次にミス観察をね入れていきます これが本当にサイドですでミスカンサスは少しこうループにしてここでオチキスを留めますこういうような状態ですねこういうような状態にしますそして中に入れ込んでいきます はい、えー、こちらで完成ですでは正面から見てみましょうはい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか結構かわいいですよねこんなんでも一つテーブルの上にあったら家屋の中はすごく明るくなると思います、えー、そしてこちら今回のこのアレンジメントは N フラワーデザインスクールのウェブ会員さんのレッスンとこう併用して作っています。またウェブ会員についての説明は、ぜひ N フラワーデザインスクールのホームページの方をご覧ください。えー、ではですね、今日はこちらのアレンジメントぜひ皆さん作ってみてください。ではね、また次回お会いしましょう !See you next time! はい、えー、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はもちろん無料です。チャンネル登録はこちらよりお願いします。こちらよりお願いしますね、えー。そしてスマートフォン、タブレットの方はこちらよりは見れてないと思うので、この下のリンクよりお願いいたします。えー、では、一人でも多くのチャンネル登録をお願いいたします。